今日もごご視聴ありがとうございます。今日はですね「アオリューチャーという曲ですね、えー、これは、えー、マイルスの「ラウンド・ミッドナイト」っていうやつに入ってます、えー、これ多分サボイレコーディングかなんかの、えー、チャーリー・パーカーとマイルスが2人でやってるやつでもやってるんですけどそれは普通に AABA の普通の循環って言われるコード進行でやってるんですねだから AABA 形式なんですけどこれテーマだけ A と A の間にドラムソロが挟まるんですよでこの えっと、あと B から A に復帰するところ B から A に復帰するところにも8小節入るんですね。でこれえ、まあ、ものすごく有名なのでこの曲やるってなると大体このバージョンでやるんですよでも譜面は多分 AABA しか書いてなくて A のところはパーカーがマイルスがメロディー吹いてパーカーがその対戦律を吹いてるのね。っって、まあ、なんかかここう、ここっちだからその パーカーの対戦率の方をまあこれあの実際このラウンドミートライダでこっちはあの対戦率の方はコルトレンが吹いてるんですけどこのこっち側の方にドラマはついていきますなのでコンピングもえっ、ー、と。 あるかなこのドラムソロが今日はもう本当にこの、えー、ここがこれが超今日のやりたいとこころですね、えー、このフレーズってこの こ, こももうこのまま ま, んま6小節一緒でここだけ違うのね。なのでこの最初の4小節のこの雰囲気これを覚えておくとあ これアオリーちゃんだじゃんみたいな。だからドラムソロでこれを引用するとを分かってるね。ね特にこの循環の曲まあ、循環っていうか、これはスクラップフジフロムジアップルっていう曲のちょっと循環変形させてるんですけど、まあ要は循環の曲の時にこれを使うとお分かってんじゃんみたいな感じになったりします。だから、その時は別に aba の中のね。あの8バースで回ってきた時にこれをここでやればね。そしたらまあここが b になるんだけど、とにかくこう。 この曲が始まった時は譜面がパーってこう渡されたとしてもこのドラムソロは書いてないです書いてないけどパッて止まられてドラムって感じされることがあるのねでその時これ知らないとまあ、ただドラムソロを埋めてもいいんだけどこのフレーズを知ってるとおっこいつ知ってるねって感じになるわけですよ。でここ、えー、非常によく使 う, と, うとにかくこれはあのルーディメントをね あのー、レッスンしてた時にねじゃあ実際にあのオールアメリカンドラマなんかドラムソロで使えないですよねっていうんだけど要はもっと単純に使うんだよみたいなこのラフものすごいよくフィリーよく使えますラフだけこれだけでもものすごいこうラフをこうやってやるともうすごいジャズのフレーズって感じでしょこれだって このラフ抜いちゃったら。やってるわけです。もうすごいジャズになるのね、だから。二つ。で、えー、っと。こうクラシックでやっとる、これクラシックでやると、この。ラフっていうのは。ちゃんと。 を発音してほしいって言われたことがあるんですけどジャズの場合はもっと引き寄せますもう本音ギリギリに引き寄せますそうするとビバップって言われるこの引用ができるのねなのでこ れ, もうこれもまたやると思いますけどここは「タタタタタ」ここタタタタターっていうのは「 ラフで入り込んで、えー、こうやってここで、えー、ロールにしますここは僕ないんでいいと思います。でここをこの裏からのやつをこの2小節目の4裏からのやつをこれをセブンでこれ右から行く人右からないんで行ってもいいかもしれない僕は左からえー、っと 1,2,3,4 1,2,3,4 いう風にいきますだから「あ」「タラララッタ」「ワンツースリーフ」こうやってやりたい「ワンツワンツースリーフ」「ワっていうふうにやりたいっていう感じねだから「これここ左から行くと「 左から行くとフォアのフレーズなのでクラッシュにもいけるし左ら右でいくとどこでもフレーズもっと引き逃したりもできるしねだから。 だからオルタネートで言ってるかもしれないですがこれ3ストロークの右右左でいくと裏っ側にジャズのフィールになりやすいんですね。っていうふうになります。でここはこれはもうフィリーのソロが終わった後とはなんかソロがあってなんかやりっぱなしが感じがするんでそれをさらにつなげるためには。 やると頭にドカンじゃなくて裏に逃がしてあげるみたいなイメージですねでサビに行くとホンピング綺麗でしょう。やっぱりこうなんかこうちゃんと四表に 向かってるとか裏裏使ってこれま問いかけですよね。で4表大きなうなずき使って細かいの使ってって配分が綺麗なんですねでちゃんと裏拍このここはあのいわゆるその裏その対戦率対戦率に対するコンピングをそのままと使ってるって感じですねでここは同じですなので のと こ, ろはここここのとろは書いいいいてないけどバスドラ踏んだ方がかっこいいですねでここ5拍あるけどこれ1個 こ, の こ, れこれいらんね、えー、同じですここの上と同じです。でっていうふうにしてもらって最後コンピングやってもらうとこういう感じになります。なのでこの曲は知ってないとドラムがオタオタしてしまう。 えー、テーマのところの AABA の A から A の間に挟まってるサビから次の A のところの間に挟まってるっていうのをちゃんと覚えておかないと突然ドラムソロに振られて、えー、どうするんでデガートばっかりになっちゃうとダサいんでここでマーチングみたいなソロが出てくると「おこの人分かってるね」みたいなだからマーチングで、えー、ジャズドラムする感じのや り, やり方にすごいこう非常にこう。 まあ、オールアメリカン使ってこれドラムをやるって感じするともっとシンプルオールアメリカンほど左右に分けたりしないしこういうふうにシンプルですこんな感じねでこういう形で、えー、ドラムソロしてもらうとオールアメリカンなん か, かオールアメリカンは結局はそのフレーズ自体を使うっていうまあ使うことももちろんあるんですけどその自体を使うというよりかはやっぱり手順がうまくなってくると音色コントロールがきれいになる、えー、そしてやっぱあれ60とかテンポでやっちゃうと。 このフラムタップとか多分みんな握り込んじゃうのねあれ100オーバーにしようと思うとこうこを握り込んで止めると120超えないので必ず弾ませる これあの、オールアメリカの解説のところでやってるので見てもらうと分かると思います急に速くなるとこういうのを使ったりしますので、まあ、ちょいちょいブレーキ使ったりするんでこの辺はやってもらうといいと思うんですが、えー、今回はとにかくその「マーチング的なドラムソロ、ね」で、えー、こ, のこの6小節有名なんですよ。 ここの6小節、ここは頭につなぐために自由にドラムソロしてもいいと思うんだけどこの6小節の漢字を覚えておくとあこれアウリュジャじゃんみたいなねそれぐらい有名なフィリーのドラムソロなので是非、えーえー、習得しておいていただけたらと思います。えー、LINE ののの登登録録ととメルマガををしてもららうとこちらの、えー、譜面を この手順の書いたこの汚いやつですけどこれをダウンロードできるようにしておきますので、えー、よかったらぜひ、えー、メルマガ、えー、LINE の登録お願いします本日は以上になります今日も最後までご視聴ありがとうございました